初心者向きの針金掛けの講座全部拭き流しでしたこっち、うんうん、こっち全然枝がないんで完全に水がこっちから吹いて枝が流れてるような感じで針金を掛けていきたい下の方はねもうこれどあの直しようがないんですよほらねこう直線になってるんですけどこの木はかなり古い木です持ち崩してるっていうような感じこ の, の少ない枝でどういう風に風の流れを作るか なるほそれと針金をどういうふうに掛けていくか、うん、それをあのやっていきたいと思います。終わりました。針金掛けですね。針金掛けでこれを掛けていきます。銅山です。はい。でこの動画の後に川崎先生がテクノホルティ専門学校、園芸専門学校。はい はい、に行ってる動画が見れます。はい、<笑>園芸の専門学校に教えに行ってるんですよね。というものを取材してきたので、針金、はい、枝と枝を完全に掛け渡す。ここが支えになりますからね。はい、で、ここが支えになって幹にふたまりしてますこれ。で、この枝に入ってくって。それかあとですね、ここがちょっとここにちょっと入れます。ずっとあの先端まで通しますか針金を。で、この支えこの部分ですね。 これが、が隙間が開かないいいにきちり取っていきますす、はい、巻方方向向はは、どを曲げるけの45 度, 45度これっていうとこ の, このぐらいの角度になると思うんですよね、うん、この角度。 九十度ですよね。こ、う、れ、ん。この入ってくるとこか四十五度。このピッチで。ずっとかけてきます。こう。まで来ました、はい。で、次の針金が入るんで。うん、あと二巻き、滝まで持ってきます、はい。これね、もうこれが支えになりますからね。はい、こ, こ, これとこう針金がかかってきますから、ねはい。で、これはあと上持ってきます。それ上に持ってくんですね。こ, こ 通しちゃいます芯をそしてねあの針金の入れ方ですね例えばここ枝の下に針金来ています次の枝もこうしたい時はこれね順番間違えるとここの枝からここの枝へ針金入れるときにはい入んなくなっちゃうす、はい、これ上持ってきちゃうとここからここに入んなくなっちゃうなるほど通常は根から一本こう通すじゃないですか 通す通した方がいいねああ、今回は幹が曲がらないから途中からやってるってことですね。幹に模様をつけるんだったらもう下から通してきますけどねそうですねだからもうこの幹に模様をつけんのは無理だとうん、うん、だからこの上だけでやっていきます上だけで、ね、こう最後の止め方こう十五度で来てここがねちょっと九十度ぐらいに角度変えますそうなってるとここが空いちゃうんですよれこれ。はいこ、は、で、い、これ開くでしょこれうん。 ここでピッチを変えてこれ止まるようにして。はい。ここもないですね。うんうん、先まで持ってこないとこれとこれをかけてから。はい。これ先一束まり。ここでちょっと角度変えます。はい。今はこれとここからこれここてます。下から基本的にかけていく。ここ最初これだったけどこう こ, うこうかけていく。これとこの枝かけて。いはいはい。そしてあと。 これですね。っていう形、うん。これではもうだいたいラニアは針金で入ってますね。はい、こ先端かかってきますからね、うん。針金って交差させないじゃないですか。交差させない。こうバッてなったら、うん、その弾丸ですからね。見栄えですか。見てくれなっちゃ見てくれ。これで針金でかかっててもだいたい人に見せるもの作ってるんですからね。なるほど。あの綺麗にかかんないと。うんうん、あと交差してるとね。 外外す時なんかとか外れないですよなそうかそうかこうに起こす方に、はい、上向けるよ う, に、うん、でこう切る位置はだいたい 5mm ぐらい残して切らないとあの外す時。 手が引っかからないんでね、うんうん、少し残して切ります。でね、針金はね、三本まで。はい。四本以上だと針金だらけになっちゃうから。うん、うん。最高三本です。どれだけあの少ない針金で切れかけていくかっていうことですよねなるほど。針金の切る長さって言ってなかったけど、はい。掛け渡す長さが一点五倍ぐらい。一点五倍。うん。ここからここへ掛け渡すんだったら、これがここでしょう。このぐらい。はい。それで 枚ちょっと 長, まない、うん、長さでだけます。やっぱ最初にどことどこをかけるってき考えるんですか順番はない、うん 下から下の枝からこの枝をかけて次にこれを渡して一本通しましたからね一番下からかけてきます奥から一番奥の枝からかけてこの辺からかけちゃう人いるんですよそうするとここからこの間が針金入んなくなっちゃうこういう形ねカルメントと入っちゃうと枝をこう30度ぐらいにこう締めてきますからこういうのがこういうこ入っちゃうとここの角度が出ないんですよ絶対この間には入れるなって ちょっと諸事情がありまして、服と天気が変わっております。一応、この針が長く終わりました。はい、で、正面。かな一応横から見ると、こっちが凹んでる方なので、こっちが正面になるんだけど、はい。見るとね、裏枝がちょっとないんで、絶対にしようかなと思いますで。このままだと、こっちが枝が全然ないわけですよね。はいはい、で、樹形としては、うん、吹き流しっていう樹形。はい、風が強いことでこっちから吹いてきて、駐在とか全部なくなっちゃった。 で枝はだいたい地面と平行に出してますこれこれがもっとこう触ると風の強さっていうのがあんまり出ないでしょうこれ平行に持ってきてます、ね、でこれを植え付けのとしてはこういう感じですねあのこれね模様がなかったんでここ縦の模様をつけていますここに、ね、上下の模様上下に模様をつけてるんだ、はい、なるほど五葉松なんで先端は全部目起こししてます 雰囲気が出ましたね。はい、こうやって置いてあったんですよね。そうですね。ねで、ビヨンビヨンって枝も、適当に伸びてましたね、うん。どうやって作ろうかって言った、ただ、枝をこう下げてきて、下げてきて、こういう作り方になきゃいけな、はい。それを、角度を変えてみると、一、う、斉、ん、に合った形。かき流しっていう軸が頭に浮かんで、それで、こういう、形を作っていく。なるほど、<笑>だから、これが、何本かあって、寄せ植えみたいになっていても。 これもいいですよね。うんまあ、何本か割っても、ね、かっこ い, いとここさ小さいな。あの木をじっくり見ればね、どういうふうに作ろうかってさで軸根が頭に浮かべれば、それなりの作り方あると思います、うん。なるほど。じゃあこの後はテクノホルティ専門学校の映像が。うん、<笑>じゃあその映像をご覧くださ い,、はいはい。はい。初めての人ですからね。<笑>我々も最初の頃はうまくいかなかったです、うん。以上ですね。はい、ありがとうございます。はい この生徒さんは、みんな、何、何ですか、園芸系の。そうです、園芸、あの園芸ってもね、あの日本庭みたいのを作ったりね、はいはい、あの。竹のかけなんでしょう、はいはい、ああいうのを前、前見たことありますよ、えー、あの文化祭の時。かなり、ね、程度高いですよ。えー、生徒さんが、もうそういう庭たい作るんですか。そうそ う, そう、日本が専門として、先生がいて、はいはい、それ教えてるみたいです。あ、すげえ。 こういうあの洋風の庭園じゃなくてな和風の庭園も作れるんだああの石をこう並べていったり、はいはいはい、そういうのもありましたで、うん、日本庭園みたいのを空気をつ作って頭っていうのはこう全体ですこれ樹幹といいます すい角度は45度。ませ、ね、んちなみに皆さんは将来何にやるんですかその園芸の学校 はいみんな盆栽みんな盆栽やろう一本じゃ生きないけないので一本じゃ生きていけないいやー、古品盆栽助かるな<笑>人手不足なんで古品専門の盆栽になる俺、古品盆栽あ、そうですか二年生ですか二年です今、二年生はいはじゃあ、みんな盆栽、来年からはい、<笑><笑>がい任せてください盆栽、はい、の未来は 未, 未来は明るいですね<笑> だとすればもうちょっと盆栽できたほうがいいですよ ね, <笑>ね。今こののならっっっってててててすす、ね、皆さ ん, このん、ん盆栽持持持帰帰帰りままてて、えー、ち 置, けますっち置けないいいいもおおをけけやど、<笑> どうせなもっ と, グレッとくれってこれをグレッとくれそうあの赤い木古い木太い木か細い木かこれによって作業のやり方違いますんでっていうのは余分な枝をただんだん外してきます空間を作っていく間を作っていく、うん、ちょっとこの木は古いけど空間がないでしょ、ね、細い木っていうのは枝をねこれ枝がこうなってるんです がでででききなくく小さくしててて横ををははばらせるだらせままますすすここここに枝枝あっったただだだんだんだ ん, だんこう頭の方向にがって枝は上向いいい、ね、ど, こどこまで行くんですかよねと先生絶対スリッパじゃないと思いますようフっフフ。<笑> いいいじゃななでですすかかサボテンとか、うん、すげ撮っていいのかな<笑>これすごいすね<笑>すご<ー>い<笑>、えー、熱帯植物面白そうこっちが畑なもう収穫時期終わったから大根とか。 見たすからねへぇー盆栽は選択なんですよね選択お何？後期の選択科目になっている、うん、何と選べんですかね盆栽とねいけばな変わったからいけばなあの色検定とかああいうのもなかっ、うんうん、こういうのもできると で, で、タイが1だった3位<笑><笑> じゃあ こ, いい、ねうん、こ, これだけの塗装ができないんだよね。自分で作ったんだよです。